じけそうなときもあなたがそこにいたから生きてこられた朝日が水平線 二人を包んでゆくの瑠璃色の地球泣き顔が微笑みに変わる瞬間の波 「世界中の人たちにそっと」 地球という名 朝日が水平線から光の矢を放ち二人を包ん